久留米を離れて結構長いんですけれども、まあ、必ず毎年1回は久留米に帰りますし、えーまあ、後ろ、競輪場なんですけれども、競輪場で中野カップレースというのもやってますし、えー、その時にですね、食べるやっぱり久留米のラーメンとか、ですね、焼き鳥とか、まあ、そういうの非常に楽しみにしております。 ぜひです、ね、皆さんもこの久留米の食べ物を、ね、楽しんでいただければと思います。あとはやっぱりねあのいろんなところで僕練習自転車であちこち行ってましたけれども非常にあの環境もいいし楽しいところもたくさんありますのでぜひ久留米にもおいでいただけたらと思いますよろししくお願いします。